オンスロート師匠まさか的にどうし て, ま さ, うしてまさかその深さ視聴者の方どうして君たちは運が悪おいらいい考えがあるまさかここでオンスロート師匠と敵待ちしてしまうとは<笑>オンスロート師匠もーをどう測っているのかな そうなれば変な立ち回りできないですね。動画倍する立ち回りしないと。まあまあここはカットされたってないの。しかし、神前の性能を変えて、下に降りてしまっているので早めに上に上がらねば、ここは念のために柵を使っておくべきでしたね。痛い。あでも相手も違っているので痛いわけですね。 ああ、今のところせがないので何かしないと。お、これはキャッ地するのではいやあ、回収できたのにビビってバックステップしちゃいましたよ、ここ。ビジな自分直したいですね。それはさておき、ここは流れを変えたい場面ですね。ああそ、そんな。ねー 危うくーライを手段も食らうところでしたの、ね、何とか生き残ったのでラスキル対象を作らないと あ, あ, れはあれはラスキル対象のユニテチャンスは一度狙い撃つぜー さっていないだーやったっとこのまま回収まで使いますか強い、えー、余って味方のゴー食らってしまいましたね<音声>え無料になった ー, だだー<音声>まあそうなりますよねしよしここで人者を回収してカッコよく終わらせるぞ ここは考えるよりか先に行動あるのみだうおおおお覚醒溜めさせんかいどうにか覚醒溜めなきゃっていたたたたたた味方の手裏の肩が半分かここは体張りつつ覚醒溜めて。て覚醒溜ましたここはやるしかないぞ落ち着け自分目覚めてく れ, てくれ、o、バランスライフルここには味方のみんなと 待ってくれている視聴者の皆さんとあれ忍者回収するって言ってなかったっけまあ、一か、人気応変に狙いを変えたってことで実況者のウスローポ師匠とマッチングしてとても緊張しましたが味方の皆さんのおかげでどうにか乗り切れました本当にありがとうございましたまたマッチングした際はよろしくお願いします こっち。